恩恵派と目されていましたがやはりという感じがしますどうも政治いろいろの学ナです東ドイツに生まれ共産主義に親和性を抱いていたメルケル首相が引退しその後を受けたショルツ首相どこか日本の岸田首相の態度にも相通じるものがあるような気がしています CNN の記事を引用します。バイデンアメリカ大統領とドイツのショルツ首相が7日、アメリカホワイトハウスで会談し、ウクライナ情勢での共同戦線をアピールしながらも、ロシアから天然ガスを供給するパイプライン閉鎖をめぐる行き詰まりを露呈した。バイデン氏は会談後の共同記者会見で、ロシアがウクライナに侵攻したら、パイプライン、 ノルドストリーム2のプロジェクトは頓挫すると明言した。アメリカ政権高官によれば、パイプラインの閉鎖はドイツ側との重要な協議事項になっている。一方、ショルツ氏はプロジェクトの名称にすら言及せず、進行があった場合にパイプラインを閉鎖するとの約束を改めて避けた。ショルツ氏はその後 CNN の番組に出演し、 アメリカと足並みを揃えると繰り返し誓う一方で、ノルドストリーム2に対する方針を明示しなかった。ショルツ氏は、我々は全ての措置で団結する。我々が今日ロシアに対して示す強い答えは、ウクライナに侵攻すればとても高い代償を払うということだと述べた。ノルドストリーム2はウクライナ経由ではなく、 バルト海の海の底を通るパイイプラインドイツはロシアへのエネルギー依存度が高く、厳しい制裁措置を課しながら、冬季に石油や天然ガスの閉鎖リスクを避けるのは難しい状況となっている。ショルツ氏は記者会見で、ノルドストリーム2停止に向けた具体的な準備に触れず、対ロシア制裁で共同補調を取ると述べるにとどめた。バイデン氏も、 ドイツの支援なしでパイプラインを止める方法について質問に答えず、我々はそれができると約束するとのみ答えた。ドイツはウクライナへの殺傷能力のある武器の供給を避け、侵攻が起きた場合の具体的な制裁案を示す様子もない。ウクライナには数千個のヘルメットを供給するのみで、北大西洋条約機構、NATO 加盟国のエストニアが、 ドイツ製榴弾砲をウクライナに輸送することも許可しなかった。アメリカなど同盟国による NATO 東側協会の部隊強化にも参加していない。ロシアに対する抑止力を示す上で、こうしたドイツの後ろ向きな姿勢は、アメリカ当局者の一部に苛立ちを募らせている。バイデン氏は先月、小規模な侵攻が起きた場合に、NATO 加盟国間で、 にに意見のののの相違が起きるる可能性に言及ししたのもドイツとの関係をほのめかしている一方、あるアメリカ政権高官は、ドイツの姿勢に対する懸念を沈めたい姿勢を示し、NATO 各国はそれぞれの持つ強みを交渉にもたらすと述べた。アメリカは欧州に向けられるエネルギー供給の大対策を見つけようと急いでいる。アジアや中東、 国内の供給者に当たっているが、実際に確保できたのかは不明。一方でショルツ氏は、自党の首相経験者のロシアエネルギー産業との緊密なつながりにも直面している。シュレーダー元首相は、ノルドストリーム2の取締役会のメンバーで、先週にはロシアの国営ガス会社ガスプロムの役員にも指名された。16年間政権を担った メルケル前首相の不在も大きい。ロシアが2014年にウクライナに侵攻した際は、メルケル氏がプーチン氏と西側同盟国の間で中心的な役割を担った。だが、今回それを担うのはフランスのマクロン大統領だ。週に数回プーチン氏と会話し、バイデン氏とも6日夜にこの1週間で3回目となる電話会談を行った。 7日にはモスクワを訪れ、今週後半にはウクライナの首都キエフに入る。ショルツ氏に対しては、この緊張感が高まる時期に対応が見えないと国内からも批判が上がっている。ショルツ氏は今月ロシアとウクライナを訪問する予定だが、そうした批判を振り払う狙いがあるものとみられる。とのことです。そもそもこのロシアとウクライナの問題、 我々日本人からすればあまり馴染みがなく、なぜこんな状態になっているんだと思ってしまっても致し方ないと思います。ものすごくざっくりした説明だけになりますが、根本にあるのは民族問題なのかもしれません。我々日本人からすると、普段の生活の中で民族というものを強く意識する機会というのは、欧州の諸国に比べれば格段に少ないと言っていいでしょう。 ところが、欧州はそうではありません。民族というものがものすごく身近にあり、時として民族は国をも超えてしまう場合があるのです。例えば、旧ユーゴスラビアを思い浮かべてみれば分かりやすいかと思います。旧ユーゴスラビアは、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人などの民族からなる多民族国家でした。今では、クロアチア、スロベニア、 セルビアなどのの複数の国々に分かれていますこの中の一つ、クロアチアは1991年に独立を宣言しますが、そこから約5年間、ユーゴスラビア軍との内戦状態に入ります。このいわゆるクロアチア紛争を海外メディアはシビルウォーと呼称しました。内戦という意味です。例えば、アメリカの南北戦争は、 アメリカンシビルウォーと言われますところが、クロアチア人でこのクロアチア紛争を内戦と呼ぶ人はほぼ皆無と言われています。クロアチア人にとってこの紛争は独立戦争だったのです。同じユーゴスラビアという国であるにもかかわらず、クロアチア人の国を作るために独立戦争を戦ったという認識なのです。今回のウクライナもある意味で同じです。 ウクライナ国内にはロシア系の民族とウクライナ系の民族が混在しています。2014年にロシアが併合したクリミア半島は特にロシア系の住民が多い地域であり、一説によればロシアによる返入を望むかという住民投票に対し9割以上の住民が賛成したとも言われています。ロシアにとってクリミア半島は喉から手が出るほど欲しい土地です。 クリミア半島には不登校があるからです。冬の間、凍ってしまう港しか持っていないロシアにとって、不登校を得るというのは長年の祝願です。日露戦争の原因も突き詰めて言えば、旅順港という不登校を得たいロシアの欲望が原因の一つですし、ウラジオ即という地名は、占領を意味するウラジと、 東の領地を意味するボストークを掛け合わせた造語で、東を占領せよという意味ですしね。現に今クリミア半島にはロシア海軍の前線基地があり、国海艦隊が常駐しています。伝統的にロシア国家というのは膨張を出とする国家です。欧州からしてみれば、自分の喉元にこんな野蛮な膨張主義を掲げる国家が迫ってきたら、 たまったものではありません欧州のウクライナへの介入は伝統的に持っているロシアへの恐れが元になっていると言っても過言ではないでしょうアメリカにしてみても同様です世界一のスーパーパワーの座を明け渡すつもりがないアメリカにしてみればロシアが欧州を飲み込んでアメリカより力をつけることは全く望んでいません中国の台頭を許していないのと同様です だからこそ、ショルツ首相を早々に招き、共に共同宣言を出そうとしたのですが、この目論みは見事に外れてしまいました。ショルツ首相を穏健派と冒頭で言いましたが、少しかわいそうだったかもしれません。ドイツは前任のメルケル首相の極端なエネルギー政策により、国内一般消費者使用電力の実に 65% 以上を、風力や太陽光といった 再エネに頼っていますただ、再エネはよく知られている通り、お天気次第なところがあり、そこを穴埋めするために、石炭や原子力、天然ガスといった資源にも頼っているのが実情です。そして、そのうち 16% を占める天然ガスのうち、実に 50% 以上をロシアからの輸入に頼っているのです。ドイツにしてみれば、 アメリカと歩調を合わせて反ロシアに火事を切った瞬間、天然ガスの供給をロシアに止められ、国内の電力事情がひどいことになってしまうのは明白です。メルケル首相もとんだ置き土産をしたものです。このようにドイツはエネルギー政策でロシア依存という大失敗を犯し、経済政策で中国依存という大失敗を犯しているわけです。 EU の名手という地位でありながら、内情は二つの共産国家に首根っこを掴まれた脆弱すぎるほど脆弱な国だったというわけです。このような国の勝ち取りを任せられたショルツ首相。これから茨の道でしょうね。恩恵派では成り立たないような気がしています。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。